しかし、ハトリ・シんいのアドバイスで一気に笑顔が咲き、今年の24時間テレビメインパーソナリティを務める人気グループキングアンピスの平野市洋が15日放送の1億3000万人の小チャンネル日本テレビ系に出演。LINE に関しての悩みを相談し、共演者にアドバイスを求めた。 四角ラインの終わり時で悩み平野は、先輩とのメールの終わり方がわからない、という悩みを持ち込むと、ラインそのものが苦手だととろ。この理由には、スタンプ問題があるそうで、自身がお礼のメッセージを送った後、相手からスタンプだけ返された時に悩んでしまうと、ローラした。続けて、後輩がスタンプで返すのって失礼じゃないですか との持論を語るとスタンプにも律義に失礼しますなどと返していることを明かした。近く未読はなんと350条しかし、これにもスタンプが返ってきてしまうため、平野は終わり時がわからず悩んでいると相談。一応、未読にしてやりとりそのものを終わったことにしない手法を編み出したのが、これによって実に350件以上もの未読が溜まってしまったと告白する。 皆さんどうされてますと共演者の意見を求めるとバイキングショーゲレージはスタンプはもう終わりにしていいのよ、とアドバイスを送った。資格ハトリアナのアドバイスで、その後も出演者がアイデアを出していくと、フリーアナウンサーハトリ慎一から、お忙しいと思いますので、これで結構です。返信は不要です。って、との案が。すると、平野は、それですね。 それめちゃくちゃいいですね。と満面の笑顔を咲かせこれで先輩にも LINE 聞ける。と一気に悩みが晴れた様子を見せた。資格自分から終わらせるのが苦手な人は、平野のみならず LINE の終わり時問題で悩んでいる人は多いのでは。 ちなみに、調べや編集部が全国20ケラ60代の LINE を使っている男女990名を対象に調査した結果、LINE へのやり取りで自分から終わらせるのが苦手だ、と答えた人は全体で 39.6% だった。青年代別に見ると、30代女性では約半数もの人が苦手だと感じていることがわかる。24時間。 テレビメインパーソナリティという大役にあたり多くの人から応援や励ましが送られると予想される、平野今回のアドバイスを機に、気兼ねなくやり取りできることを願いたい。文調べや編集部玉山亮太。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。